中学生にして完成形脅威の17人抜きで話題のドルーリー主演者とは一体どこがすごいのか五輪ランナーたちも絶賛、日の内どころがない。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。わずか9分2秒の走り、一つで見る者の心をつかみ、夢中にさせた。 1月15日に京都で開催された全国都道府県大抗女子駅伝岡山の3区を任されたドルーリー守衛佐とシエリ、津山市立鶴山中3年は、美しく力強いフォームを一時たりとも崩さずに3キロメートルを駆け抜けた。この間に抜き去ったランナーは17人。38位で助けを受けると20秒間で瞬く間に3人をかわし、 最初の 1km を2分55秒のハイペースで通過。終わってみれば約32秒に1人の割合で前の選手を追い抜いた計算で21位まで順位を上げ、4区につないだ。一つでも順位を上げて岡山県チームに少しでも勢いをつけられる走りをしたいと思っていました。 従来の記録を8秒更新する9分2秒の区間新記録樹立でも表情は涼しげなままで堂々たる受け答え。区間新と共に狙っていたという8分台に届かなかった悔しさが覗くほどだった。五輪ランナーも日の内どころがない中学生にして完成形。 注目を浴びるようになったのは800メートル、1500メートルなどで中学女子の年間ランキング1位タイムをマークした昨年からだ。中でも圧巻だったのは8月に行われた全国中学校体育大会の1500メートルを4分23秒79の好タイムで制した走り。 ラスト一周の金が鳴るや否や、豪快なギアチェンジで後続をみるみる引き離した姿は、いずれ国際舞台でも活躍していけるだろうというポテンシャルを大いに感じさせた。また、社会人に混じってのレースでも果敢に先頭に立つなど、負けん気の強さも垣間見える。魅力的なのは157センチメートルの身長以上に、体が大きく見えるランニングフォームだ。 腰高でストライドが大きく、肘を力強く引く腕の振りはダイナミック。それでいて頭の上下動はほとんどなく、映像を見た何人もの五輪ランナーが、日の内どころがない、中学生にして完成形、と舌を巻いていた。21年年夏の東京五輪では1万円で高中リリカが7位入賞を果たし、1500メートルの田中望美みも8位入賞と、 トラック種目での日本女子の躍進が目を引いた。昨年の全国都道府県対抗女子駅伝4区で13人抜きを演じて区間新記録樹立を果たした不和声以来もいる。右肩上がりの流れの中から登場した新生のドルーリー。女子の中距離界がますます熱くなってきた。スコアカーズ、柳内由美子文。ご視聴ありがとうございました。